皆様からいただく一つ一つの拍手や合声が私たちのさらなる飛躍へとつながっていきます。3年ぶりのこのステージ、熱く盛り上げますので応援をお願いします。それでは朝霞鳴子夕和会の皆さんです。どうぞ。会場の皆様、朝霞鳴子夕和です。本日は、えー、暑いですけども、我々は強く、重く、渋く、 楽しく演武したいと思います。手拍子の方でご支援のほどよろしくお願いいたします。ます<笑>勇太、力山を抜き、気はよう。 It's a b e a It's a big d i t i g t s a b d e i s a big i t g s t s e a g t s a a l a big i t a big d e a a s a b a l It's a b i i t a b a t s a d a g a l i t a b a l a d a FURT 会場の皆様、ありがとうございましたありがとうございました